はいえー、っと四月の十三日十三、はい、あってますはい夕方のひな行<笑>きましょうはいごめんつけてなかった<笑>はいはい、はいはい、つけました行きましょ う, う夕方のひなの音声が一番よくクリアにそうだ、ん、あそうなんだなんでですかね静かだからか静かかな掃除中はあこれがすべての音を拾おうとしてるうんうん びしゃーとかね。言<笑>のないその掛け声が入ってるのがすごい嫌だ掛け声ショーとかっていうのがああ、ちゃんと大丈夫そこは、ね、聞こえるようにしちゃうか、ん、ら面白いポイントあったな編集編集してて笑ったよえ編集してて笑ってない編集してて笑っちゃったとこあるあるのあのブラシでさはい。 ブラシとブラシ同士カンカンやっててさそれが済んで次なんかビーカーみたいなやつをさ、うん、こすってるときさ<笑>落としたじゃん<笑><笑>あーってってうん大変で<笑>、はい、す。はいもう施錠しますはい映してなかったんですけど最初はここの入り口を閉めるんですねはい、はいえーはい、みんなが入れる入り口をまず閉めてからの スタートなんですね。あ、もう始業発足。これが本日最後の仕事です。はい、車をかけていただいて。はい。今日は農場長のね、方<笑>の動画も撮ったんですよね、ここで。お疲れ様でした。外で撮れた。撮れた撮れた。いいですね。 こちの方もね、そのうち上げると思うので、うんうん、はい、一周しましょうはいこ っ, こっちから行く、うん、最近はショートよりもロングの方が多い、うん、そうですねノーカットを始めたりしたから圧倒的に多い 今日だけで三本。あ、多い、ね。若干風が強いかな。うん。卵はなさそうです、ね。うん。こっち側にあることあるの？ あ、一回だけあったあるんだで、あとフンがあるから来てはいるみたいなんですあーそう今日みんなここの子たちがお昼に通ったときあのー、真ん中でお昼寝してますお昼寝っていうか集まってた。なる集まって座ってる何があったんだあどうしたこの換気扇を切っていこうかな丸二日 ステッパーが。は、まあ、いま、換気扇切るらしいです。火箸お待ちを。<笑>はい、今。佐里オフストリアファーム、日向社。改装工事中です。はい。日向社に屋根がつきました。これで雨も。減っざらですね。これで日向社の中がびちゃびちゃになることもないでしょう。 はい、ついでに僕らも雨の日の作業が楽になります。すね、いい感じに乾いてる。はい。はい。お達しました。はい。はい。はい、い, い感じにできてきたんじゃないですか？ね、楽しみですね。すごーい。ね。ちゃんとしたそのなんだろう。<笑>ちゃんとした。小屋と。<笑> 飼育、飼育パドックだなっていうちゃんとしてない飼育パドックってあるのかえ、なんか乾燥じゃないあの他の屋根<笑>もないし<笑>あー確かに囲いがあれば買えるみたいなえー、っと、こっち行くはい、手ですはい卵はあるかな かな あ, あ、この間2個あったとこはここ。うんうん、こ, のうここら辺じゃなかったな？昨日です。ここ。さすがに今日はないよね。ないね。1個あった。え？ああ<咳>。でも妥当な5日に1回のいいペースじゃないか。 また言われちゃうよ。え、何？あ、じゃあ今回コニターに取ってもらう。え。お願いします。答え。また言われちゃうよ。何を？え、巣穴がそこにあるのに卵を巣穴に産まないのはなんでですか。ああ。課長、今オスがいて、あ、今来ちゃった。あのんでるとこが巣穴なんですけど、ここに。 産んでいときが何回に2回ぐらいでたまにちょっと外れたところに、まあ、あっちとかこの巣穴の端っことかに産んでたりするんですけどなんで毎回同じとこに産まないのかは不明です。うん、長の気分じゃない、うん、ナイスキャッチ えー、卵取り取るの楽しいですねうん面白 い, い、ね、面白い<笑>いつも取られてる側だもんねわかんないいやいいですねはいおしまいはいありがとうございますいい卵あ、もらる。はい。割れてるああ残念あれかけ卵でもかけていても よいしょクランキーには入れますこの穴はもうやばいうん、いや入れます多分クランキーしっかり三角形だから爪が入ったんだろうね<笑>あー、天面だねうん、でも うん、中の卵黒膜は破れてなさそうですそうなんだ多分あの、卵卵黄が見えてたらちょっとやばいうん、実はもうモデてねそう、でも大丈夫そうですソーッと洗えば多分大丈夫ですはいはいうんとー、あっちにます最後にとんでもないところを取りましょう<笑> 有有有有有有有有有有有有い有有有 あ っ, あったね。<笑>ありました。また、またここか。ここもさじゃないんですけどね。 ここにもああるんでを持って行きまししょうははいいいいだじゃんぞはい。はい はい、ナイスキャッチ。はい、<笑>ナイスキャッチが掛け声なんかな。ああ、ごめんなさい。ゴロゴロした。はい。でかい、重 い, い, い、ね。いい卵だね。はい、いい卵らしいです。いや、なんかずっしりしたごつやつやでは。はい、グイグイくんです。怒、はい、らないです。おってるわけじゃないのかな。うん、多分。怒ってないの、ん、多分。 グイグイ遊びたい遊びたいだと思うだってカワーもしてこないじゃんそうだねなるほどガチョウのオスがこのでかさで遊びたいだとちょっと私た達、うん、まるであれでポケモンのじゃれつくあうんあの威力がすごいパワータイプの子たちがじゃれつく体重的には誰になるんだろうね ハビボンよりは軽い軽い。あ。日、ね、もまた巣には入ってないこれは巣なのうーん、っていうかあれ55ってさっき言ってああ、あっちにもあるんですよ、ね、おー2個産んだのかいそれとも昨日の卵なのかいあ、でもあっちだったら見つかんないかもね確かね あ<笑><好き><笑>はい、はは大興奮みんなしゃがんでこういう時き奪わないねこういう時に産んでくれたらすごい こう見に行きますか。見に行こう。<笑>もしかしたらなくなってるかもしれない。亡くなっ 転, 転がしてきたやつがこれだったりしないかな。蹴ってくれた。蹴って転がしてきてあそこにまあそこの手前までやってきた。いやこういう帰りの見回りに特にさ。募集とか。はいはい。散乱に立ち会えたらいいよ。あでもあるあるありますよね。海藻っていうやつにちょっとあってか。そう。 ってるとどういうやつが産みそうなの座って、ちょっと、えー、ぜぇぜぇっていうかパタパタしながら苦しそうな感じなるほど座ってるメスだねみんな座で、ね、みんな座るんだ<笑>てどこだろう あああったそそうううななんんですね<笑>あんなあんですね一個ね、ねとこにる個ちし、しのうちだ大丈夫<笑>失礼しまフフ、はい、タック<笑><笑> 全然余裕だね。はい、簡単でしたね。はい。メシャミもいらなかった。いらなかった。よかった。いや、あなんかみんなこっち来た。ちょっとしわよってる。<笑>うん、あのー、このパロックの特徴的な感じです。そうなんだ。うん。じゃあここでもあれか。で卵の材料、ね、やりやすい。でもささっきの卵普通だったからよくわかんないですね。うん、なんだろう難、ね、しい。はい。 はい、というわけで帰りの熊ごとにでし た, でしたは い, い、バイバイ